は い, いやそろそろやりますよエントリーしてください 長州さんがエントリー最速しにいっておりますさあ今年最初のランバ馬と。 結構ね、新年なんですけど、結構参加していただいてますね。 現在エントリーが19人ですかね。 どういう形式でやろうかなじゃあ 弟さん、三回百円お願いします。三回百円お願いします。ちょ っ, てか弟って井上と弟<笑>で猪俣弟。久しぶりに見る気がする。久しぶりにやってるっすよ最近またずっとやってなかったので最近またや最近秋葉のへイって。そうなんだ。リハビリ中ぐらい。リハビリ中。何も出ないです。<笑> はい、そろそろ大会始めるんでみんなふらふら来てください<笑>適当にえー、1人2キャラのかぶせ合いなので、まあ、先方だけ決めてあとはノリで出てくださいとまあ先方はまあタメコちゃん対なすきさんでやってもらえば<笑><笑>あとはまあか ぶ, かぶせをできるかどうかってうことですね<笑>何 あーお茶丸なのかお茶る丸なのかでもなくもう落ちる丸で<笑>どんどん名前が変わっていきますねさあ開けましたおめでとうございましたさあ今日は何人見てるのか来場者数62人結構見てますねみんな暇なのかなクーペが終わったからそのまま流れてきたのかもしれないですね つってもまあクーペが1000人以上言うで見てるんで桁が2つ違いますクーペっ て, って前夜祭だからねまだ前夜祭であの人数はかなりすごいですよね X の大会は結構 ていうかみんなまだ野次第やりまくって誰もこっち来てないですけど、<笑>ここでやってた二人しか出てないですね。今日女性陣が二人います。珍しく。はい。開始しますよ、皆さん。はい。一人は四季の奥さんのため子ちゃんと、もう一人は名古屋から帰省してきたという夏木さんだという方です、ね。チューブではやっ冷静に行ったことないらしいです。<笑>シャトルには行ったことないと言ってました、ね。一度行って歓迎されてみてください。シャトルのおっさんどもに揉まれてるぞ。 <笑><笑>せっかく名古屋に言うんでねあ、そうなのうえ、どこでやってん伊藤とはやってんのえー、伊藤とは知り合いなんだ伊藤ーともな、一つへぇ、えー、なるほど<笑> 人といえばもう一つ千人ですからねさあっていうかもう強引に始めちゃいますかそうっすで、まあ、あ, のあと皆さんあなんで参加費お願いします参加費お願いしますもういつまで野地愛やってんだよお前らっていう半分ぐらいがまだ未払いよ半分みんな未払いだし半分ぐらいもうこっち見向きもしてないですからね ままあまあリーダー俺とグッチが決めたんですけどグッチも向こう行っちゃいましたからね<笑>さ あ, あもう10時になっちゃいましたね始めちゃいしやりましょうやりましょう 1P2P も別に決めてないんでじゃあ先方2人ちょっとじゃんてんして 1P2P だって決めてもらえますか<音楽>はい、はい、始めてください 先方 1P がタメ コ, タメコバイソンバイソンなのあ 2P 側が夏木さんですね東大戦2キャラ持ちのいつものルールですねニュートンルールというか、ね、夏木さんは竜なんですねかぶせアイド2キャラのかぶせアイドル チームを決める時間がなかったっていう<笑>みんなだって何をしてんだん<笑>しょうがないですよ決められないって、ね、決める時間がなかったさあ小高が珍しく来てるんでね獣が来てます獣が獣と敷がいますなんで こいつらがどういう動きを見せてくれるのかってとこですね。さあ、タメコがタンパを溜めてないんですけど、クレイジーを打てる。さあ、この色、色が旦那と一緒っていうね。ゴールデンですゴールデン。さあ、ヘッドをちゃんと出せる。そして、なつきさんも、 さあ、真空がたそろそろ溜まりそう。溜まった。さあ、これを当てることが。おっと<笑>さあ、さあ、こつ。さあ、たくんで。クレイジーを放してからの。おっと、真空が当たりさあ、勝ったのは、なつきりゅう。じゃあ、次、誰か。えー、グッチチーム、誰か言ってください。サブキャラ。 え、杉さんはこっちのチーム同じチームなんで お, おちゃる丸チームは誰かその辺にいるおちゃる丸自らが出ていくでてなグッチーどこ行ったんだよグッチーはいはいじゃあ今日エキシビジョンなしなんであの皆さんどんどん先に出 て, 出ていきましょう 下手したら100円払ったのに試合できないというわは思け試合できず終わる可能性もあるんでね3回に100円払って試合できないとヤバいですよねどんどん出てくださいさあおちゃる丸くんがおっと皆さんドロドロやってきたお金を払ってないのかなおねくんが払ってる偉い さあキャカブセブン自由なんで2回同じでもいいですよもうめんどくさいんでフさあホーク使いの猪俣弟は来てますレアキャラです最近復活したらしいですリハビリ中です弟はラーメン屋 や, やらないですかねもう兄貴のラーメン屋はすでに全一レベルになってますけど お, ーおちゃる丸のザンニが容赦なくファイナルアトミックを決めていくさあ勝ったのはおちゃる丸ザンニでさあ 2P 誰が出ていくかキャラ何でもいいよさあおっとウネがそ行くのかおちゃる丸じゃないウネ逆か さあスギさん、ガイルで行っていいよ、うん、ガイルで 仕, 仕事をしてくれ、たまには。スギさんね、ガイルで勝ってるとこ見たことないからね、俺、<笑>一度も勝ったことないような気がすんだけど<笑>あの、垂直ジャンプそばっと押して死んでいくイメージしかないんですけど、<笑>ためール出るときはたまーに勝つんですけどね。 皆さん100円払ってください<笑><笑>さあ水さんガイルガイルで惨事にいじめられているおさ様が出たしかしこの体力取り返せるのか取り返せないさあスリーガイルは書いてるよコテ君はここ スピー側若手にそんなことを言うのひどいよ、ね、ひどいおっしゃらんして1円百円だよさあ、次死ねるサマハが出ない<笑>怪しいななんか垂直ジャンプそうだったやりそうだったな今 次次ガエルお得意の対空で垂直ジャンプそばとをすようになるんでサマー失敗で出しますから、ね、おっと勝ちそうすりガエル勝つのか確かにおこれはさすがに勝ちそうさあお茶あーっとやばおっと<笑>なぜかお茶る。 いいダブラリが当たったのにハイナナトリックをために行くさあおおスニガエルが勝った<笑>さあ誰が出るかあれもうすでにすでにすでにスには俺が出るとさあ S バイソン仲間で結構仲がいいんですよねウネくんとスニくん 腕 も, 腕もなんとか溜めぞうにた溜めなんとか<笑>、タンパためなんとかを名乗ってください、S バイソンを使うからには、おいおー、確かにのそスニガエルが3段を決めて、3段出たよとかって言われてましたから、ね、今、さあ、次、スニガエル、練習あるのか。 怪しい様、怪しい様、また打ちそう、おっと、シュキルジャンプいや、これは死にそう、おー、ダブルサワーからの、おっと、飛び越した、しかし、今の大パンだったんで、投げ回りの外でしたかね、中パンだったら投げれたと思うんですけど。 ウネウネウネウ ネ, ウネバイソンウネバイソンに対してすり替えるいい動きおっとスキー差し返しサワーさあ一度ッとおおすり替える連勝さあ誰が出るか誰でもいいけどおっと早くもここで猪俣弟がリハビリの フォーク、容赦なくフォークを使っていく<笑><笑>これがいきなりポイントゲッターですかねこの位置で出てくる<笑>これはすに替える厳しい相手おっとしかしなんかいい動きをしてますねナイルっぽい動きをしてますがあーと余計なそばとして死んでしまった しでしょうあとこれも死んでしまう高かったように見えるがめくりになってるんですねあれはサモア出してもダメなのかなさあアルティトマホおっと あーっとうき台風を決めてさすがにさすがにさあこれで早め早めの弟対策として誰が出るのかさあ誰でもいいよ誰でもいいけど誰も行かないさあ破天荒さんが 同じキャラでもいいんで別にリュウでもいいよ S キャラを使っていく 2P 側 1P 側に背 負, 背負った 引, 引きがいるんで 2P 側がちょっと不利なんですねなんでそこの部分を取り返すためには早め早めのおー立ちコパからダブルが出るフォーク使いさすがにね もうまた弟この位置で出てくるのはやばいさあ誰がこれを止めるのかっていう天功 さ, さんが頑張ってくれるのかあーっと迂闊かつなことをしたあトマホ失敗だがあーっとフライダブルめっちゃ回してまたんですかね さ、はあ、スーピー側やばい。さあ、これが、ザンジーが出るブルーザンジでもや、最近クソだからな。さあ、スーピー側、まだ言ってないのが、友田長州、中島小手、小タバイパー。友田長州、中島小手、小タバイパー。おっと、中島が仕事をしに来た。これは、ホンダで被せてくれるのか、それともブランカ キャラ間違いあじゃあ殺してください殺していいよキャラ間違いガイルにしたかったのかホンダにしたかったのか分かんないだねこれね間イダ<笑>ホンダで被せていくのかガイルで潤いを見せていくのか 台風の練習ブランカステージがなくなってしまった、まあ、ホンダで被せていくこれは丁寧な仕事さあ初見さあニュートンの配信を初めて見ていただいた方がいるという珍しいですね あ ク, ークーペからの流れですからねどうなんだろうしかしそんなこと言ってる間に猪俣弟がしっかりはめていくかぶせたのにはめはめ殺されるのかやばいこれはやばいさあドッスポイが出ないむくりになってたんですかね今いタメが消えてたっぽいですね やーばいぞこれはドスコイが100巻相打ちだがこれはホークオッケーですおっと鬼武装1ドット1ドットでか一発あ相打ちだがこれはホークは あ, とあーっと本田が美味しかったさあなかなか厳しい勝負でしたが中島がなんとかものにしたさあこのリードは美味しいのかあとは余計なことをしてああやばいぞ出るしっかり おっとやばい何がおおどすごいしっかり出ますねタメチャラ使いだけのことはありますねリバーサーがリバーサーったか今こ、まあ、んなねリバーサー出ないと死ぬんですよねさすがにこれはおあいい仕事をしましたまあ次はワンピー側が誰か竜をかぶせに行くのかな かぶせていいよ新谷いっとるよ新谷ちなみにまだ100円払ってねえからマネ<笑>、まあ、でジってたのに無理やり徴収してましょうさあクレジットを入げてくださいすいませんさあ新谷が何でかぶせていくのかガイルガイル天じゃねえの新谷がガイルをかぶせていく ダルシムステージということで誰かダルシムを使ってほしいさあストッツはジャンプでは投は抜けられないゆえにジャンプで2フレから4フレかかるんで何げは01フレなんで逃げられません何無敵とかついてないんでねジャンプのモーションとかに。 コ, コパに限らずなんか何からでも基本的に投げ確定ですね、基本的に 上, 上では台風に限らず普通常投げでも確定ですね、投げ場合に入ってると<音声>さあ、ニーヤーがホンダ対策でガエルを出したのにやられてしまうア<音声>ックスの投 げ, 投げは強いですよ、もう。 知, 知らないと知らないっていうか投げ返しタイミングよく負担をすななとそれて死にますからねキャラによってはさあ中島がいいガイルを殺し方を知っていたニーヤはホンダの殺し方を知らなかったさあ役に立たなかったニーヤ次はまだ一人目が出てないのはグッチセオ負式千本。さあ誰か くんこんな相手にかぶせられるキャラを持っているのかいない、いなければグッチ、瀬尾、引き当たりから無理やり引っ張ってきてくれてもいいよ。と言ったらセオ、瀬尾、千本んが自ら出ていった、ベガー、これは厳しいんじゃないですかね、わざわざこんな、ダンニも一緒ですよ、スクリューから確定しますよ、確定ってか、リマーサー昇竜とか出さないと、無敵技を出さないと確定ですね、ダンニは。 なんでスクリューから外シ手の二択っていうのは、まあ、あんまりダイヤー二択になんないですけど、昇竜拳とかを出そうとしたところに、ダ外シ手がコマンド入力中に入ってくれたらいいなみたいな内野手ですね。まあ、同じキャラありなんで、別にかぶせで、グッズフォークじゃなくていい、グッズブランカー、ブランカー、なんかだめだな。 しかし、これは千本が勝ちそう。おお、勝ちそうだったが。やばいやばい、それで減ってんだよ、ね、<笑>さあ、体力五分になってしまった。めっちゃリードしてたのに。さす、さす、さすがにあのキャラ。はい、千本くん、百円エントリー代払ってもらっていいですか。さあ、誰、グッチーが可能性で。出るのかと思いきや、出てない。 トタッカーも100円もらってないのかなはい税込100円小高サブチャラ出てでもいいよ メ, メイン2回でもいいけどグッチ仕事をしに行っていいよ今日はね強 い, 強い人結構いるんで早めにリュー出してもいいと思う ナイトメアを残しておき、はいうん、だ 見, 見てないところで払ってもカウントされないんでね<笑> も, うもう100円払ってもいいよ背負<笑>って背負だけみんなまだ払ってるいのよおい<笑><笑><当>かよ<笑> さ、まあ、グッチはさすがにこれは勝たないとまずいでしょうでもねグッチねこんなによくやられてるんですよね多分ねアメンとか空いっとら上でまでこしてるんですよねさあグッチが勝って拍手をもらっているれ、はいまあ、だけ怪しい怪しい男ですまあ飛ばれて死んだかこれピョロじゃないのやっぱり あの子パン食らっちゃうとピィオルだよねーーさあ、ウッチが仕事をできるのか合ってたカウントおっと、ゃあニーヤーとセオだねセオは多分、四季と対戦やってて夢中でまだ来てないんですよね、セオと四季が来てないってことはあいつら2人が対戦してるっぽいですね 背 負, の背負ってか式のバイソンと対戦になるやつが関東結構少ないんでねさすがにこれはグッチ勝ちそうでしょうアントリーマさしっかり出たさあグッチがかぶせで仕事をしてスーピー側誰が出るか残ってるのがコテコタカバイパー友田長州これ俺かな 誰からダルシムで出てもいいよ友田長州コテコタカバイパダルシム近いねだ俺だな<笑>おっとザンギではなく剣で来ましたね さあ、新年一発目のランバトでうわ、膝膝あ体力リードは長州剣さあ、ゼロドットからうわーレッパ出ます出ますよ 列馬が出る長州さんはかなりうッパ<笑>は出るけど昇龍は出ないさ あ, ーあー昇龍よけ失敗ああ台足の差し返しが鋭いさあグッチさんピンチ中段かかとまさかの はいワンピー側次はどなたかなまだ1回も出てないのは瀬尾さんと四季さんですねあのべまあ別にもう1回出てる人でもい い, いですけどおセ瀬尾さん行きましたねさあベガーさあベーガーは あホーバー。これでガードしてるさあ動きがいいこのベガーさあ3段3ああタッチショーキックからの2プレスさあショーキック投げ つ掴んでもう一回つかんでハドハドハド中断プリからの中断投げ最後投げてさあ長州さんなんか動きが 怪しいけどなんか勝ってしまうおー三さああ3段めくりミス投げて画面足さあ受け身を取らないスタイルだ掴んで左足波動波動からさあ削り圏内ですがあ受け身取らないああ さあ、なんでしょう受け身を取らないスタイル<笑>なんかアホみたいなバレ方をしてる話。いしダルシムステージ早いんで<笑>さあ 2P 側誰かトモザコテコタカバイパー次は出ていいよあもうトモザが出てんだバイソンで早いっすねさあトモザは自分がメガ使いなので ガ戦の弱点は知っているあトモダバイソンはこのメンャラルールだと大体キ ー, キーポイントになりますねうまいさあトモダはキャラ的にもベガとバイソンは似ているんでベガより強いまであります おーいいヘリさ、まあ埋まっているがセオもしっかり暴れているクレイジー2発からのあー出げる今のよくなりましたねセオ君のリバーサー投げがさあ残りはシキですがシキいる何でもいいよ、はい、何でもいいよバイソン2回でもいいよ 2キャラ持ち同キャラオッケーなんでさあ何を出すかシキバイソンで分からしてもいいしダルシムはどうしたダルシムこうたルシムバルログバルログシキバルログまあシキ何でも使えるっちゃ使えるんでねどうなんだろう バイソンでチューブに戦うために丸ログ対策でちょっと練習とかしたことあると思うはずなんで、ね、それなりには使えるんでしょうがモモザがうまいうまいですねさあしかしテラーでしっかり出るさあひょう丸おっとトイレ<笑><笑>しかし体力はさあこれは爪がなくなったがどう体力的には丸ログはちょっとリードだが と今のはスライディング間に合わないのかなどうなんだろうなのヘッドスカルスカルんだこの組み合わせはグランドを見て爪か何かで止めるとかいう話を聞いたことがありますが止まるの見てから 指<笑>導で技を適当に振ってるだけだが強い技の出すミングですねやっぱり式は強いですねやっぱりさあ 2P 側が残るがコテコタカバイパーコテコタカバイパー誰かコテコタカバイパー出ていいよコタカがいくコタカ何 ?DJ? ガエルでもいいよ DJ おたか DJ まあガイルとほぼ一緒なんでねそれは使えるでしょうっていうでコマンド全部一緒だ<笑><笑><笑>さあおたかいい色ですが寄り添うさあこの組み合わせは DJ 有利説が最近有力なんですが さあ、死んだか<音楽>さあ伊藤カラーですが今日来ている名古屋夏きさんは伊藤と対戦をしてるというプレイヤーだそうです同じゲーセンにいる<音楽>さあ目盛りジャンプ大ピック<音楽>さあ見てから中足っぽいですね今のさ<音楽>、まあこの辺が小高のおっと さあ、テラーテラーはやらない式手堅い投げるさあこれは死にそうゼロドット投げるいやダルシムステージだとあれが強いですねさあ2周目2周目さあ小高 DJ ねこれ2周目結構めんどくさいですよね消しておかないと かぶせられる人がいるのかこれダルシム使える人グッズダルシムさあ誰が出たお、お, お、お、お、落ちる丸さあ、落ちる丸っていうのは 針が書いてました<笑><笑>さあしかし落ちる丸いい動きをしているしかし拾われる<音声>さあここまではバルログがおーっとこれはおおうまいぞ落ちる丸落ちるのか落ちゃる丸君最近上手くなってるんですよねかなり 何を使ってもホンダとかもこの間 の, のもかなりいいようしましたよね確かしかしなんか行ったり来て2人とも技を使ってますね空中で<笑>さあ痛い大キックあーたーりー暴れているさあ助かったかなお<笑>釣りが入んないさあ空中相打ちは丸ごとけしかし なさあ早いガイルのタイミングで飛んでるのかコタカ<笑><笑>おっと接着じゃんああなれる打ち耳がないからのなぜ打ち耳が打ち耳が取れたこれはコタカラッキーおっとおちゃるるくんが仕事をした<笑>さあ一周目小手かバイパーかどっちかまあ一周目やっぱりキャラメインメインというか 1キャラ目当いってくださいさあ固定は何でもいいよ同じキャラでもいいし新谷まだ払ってるのかよ新谷が100円払わない男さあ小手君がサガットを使っていく厳しい組み合わせだが いいですねこれ小手んが若さあふれるアッパカットアッパカしか当ててないが勝ったさあアッパカさアッパカだけで勝てるのかこれさあアッパカ出ないアッパカ脇腹さあアッパカ<笑>なんだこの組み合わせ<笑>さあお茶丸くんが何をしているのか<笑> <笑>ひたすらバルセロナをアパカで落とすゲームになってますがそういうゲームなのかこれさあカらのアパカがアパカがスカルアパカー<笑>さあダメージほとんどアパカなんでそんなアパカを食らうのか<笑>虫取りでっぱしとりはスカルじゃないのあれってアパカ別に大勝利剣の大勝利と違って さあここで行くのが若手対決、うねおい、ダルシムステージを消す5い<笑>に消してきましたね、いい仕事しますね、うねくんもっと早く試験してほしかったね、ぶっちゃで中島がチャラ違えた時に消すべきやったね。さあ DJ ステージ これはもう DJ 使う人はいなさそうなのでこのステージ固定でしょうさあう後ろでダンスしてるやつが気になるというクレームを昔聞いたことはありますがもう何でもいちゃもんしてる人いますからねさあうね君が変な色を使ってますねうね君は白いガールだったような気がしますが タスノッピカラーになっますさあおっと今のは強いそうな勢いがありましたがコンボが難しいさあ体育はいい勝負だがおっとアパーカーではなく ライアシ足体育を選択今のアッパカーだとガエルが空ジャンプするとスカっちゃうんですかね さ, さあワイパーフォークここまで残ってちょうどおいしいガエルが来てしまう龍でもいいよフォークでもいいけど2回使えるんでさあワイパー リューガエルは結構好きなんですけどどっちかっていうとガエルガエルが好きなんですかねリューガエルはワイパーホークメインのホークでいくしかしウネくんもメインなんでね頑張ってほしいところサマーしっかりしている、まあ、普通あれは出すさあ死ねるおっといいコパンいいさ選択ですね今のはさすがにこれがダブルサマーもガードできないんで盤石ですかね バイパー得意のライル相手にウネ君が引き寄りそうですよさあ耐えたさあ中足とさあ悪いことを し, してしまったあしかしこれは追っ払うさあこれはノーあっ運がいいさあダブルサーブ出さなかったんらいっすねウネ君大人になりましたさあ 今度は出すおーしっかり出してはいけないところでは出さずに出していいところで出す素晴らしいですねスネクン昔は100パーダブルを出す男だったんですけ、ね、どさあスーピンー側ーも1周しました誰か行きたい人2周目さあスネークンタンパーためそう行ってもいいしおっと夏樹さんが行く 若手対決になるのかさあメインキャラは龍なんですねああくんがめくっていく当たるめくりが当たるあれる容赦ない男 さあリトミにできている、はい、おっとなり返し、はい、さあ勝利点は出ない勝利点は難しいかも、はい、っと勝利点を練習をしたのか、はい、さあ上がラム8でいじめている、はい、さあ松木さんが2回アウトで次誰がいるか、はい、さあ 誰が行く誰でもいいですよあれまっ リ, リベンジいいよリベンジ OK さあ固定が先ほど出たばかりなのにリベンジしに行くタイガーとかって言ってもいいよ<笑>さあタイガーと言わないさあプライドある男さあアパカ出ない 固定はガエル戦はかなりやったのでガエルにまるたのは悔しいんでしょうしかし、ウネがいい動きをしてますね悪さをしないですねいらんことをしなくなりましたね面白みがないですね<笑><笑>したらしたら文句言うんですけ、ね、どしなかったらしなかったで文句言う。 パアパッパーかさあ得意の対空ゼラサイドが見れられるのかしっかり対応して勝っていくウネガイル、ね、えルールは東西線2キャラ持ちでかぶせ合いさあ今1キャラ目がもう全員出ちゃいましたね同キャラオッケーですが割とみんな1キャラに別々のキャラを使ってる感じですかね さあアパカうまいですねうねだね固定さあアパカ出ないアパカ出ないとさああ打うオッケーはサガット側かさあ追っ払って追っ払ってもおーっと死んだかおっとえ今のバスタードロップが入るはずですがちょっと難しいのかなそんなに難しくなかったと思うんですけど確か垂直できるんだよね 返りちになってしまった腕腕腕だね固定最大を取りに行ったな 着, 着地に最大を取りに行ったな腕のサイドの着地にジャンプ攻撃を取りに行った イ,、まあ、イレッパで着地にああ合うんだったら簡単ですよねスト5の ゲッパ系の e x のガードした後に最大を取るみたいな感じですかね破天荒さんが潮竜点がしっかり出る画面端しっかりおっと美味しい しゃがんじゃうとあんなふうにちょっと回じれちゃうんでガイル側としては立ってガードして中盤なりにバグーカーなりに落としたいこところですねさあ破天荒さんがソニックをガードしている立ち巻きおっとさあスカッしゃがんでよけちゃうとあんな感じになっちゃうんですよねさあサニトビしっかり中足波動も さあ投げるいいいい投げだったがさあめくりがちょうど当たらず破天荒が仕事をしたさあうねくんが2キャラ目が死んでしまったので残るはニあぐって背チ瀬尾弟敷千本タメ子タメ子さんがまだ残ってますがおっとタメ子ちゃんがタメ子を使っていく スキアッパーを出してください、スキアッパー。スキアッパー丸だ、まるだート飛び、しかしト、トい。ー。さあ、ヘッド。 さあさ先ほどからダメージソースが主にヘッドですね。<笑> MV みたいな。さあ、フラ空中ヒットになっているジャンプをしていた。さあヘッド失敗で、たジャンプが入ったのかな。おっと、ダメージソースは全部ヘッドだった。さあ、タメコさんも死んでま配。さあ、誰が出るか。 残るは2位はグッチ瀬尾弟式千本誰かグッチ選んできていいよおっと弟が来るさあメインキャラのフォークを2回使っていく、まあ、他のキャラはやってないですかね兄貴はベガとかも使ってましたが 弟は N コパハメがちょっとまだ怪しいですかねコパコパ N コパとかだと結構出てるんですけど N コパ一発からの精度がちょっと低いですねまだリハビリ途中感じですねさあ死んだかおっと今のはヒット確認してトマホークを出したかったトマホークトマホークトマホークトマホークのコンドルダイブの区別怪しくなりますよね正直 名前が似てんだよね。ホマホークもコンドルいたろ、ね。<笑>ホークとコンドル。と、とりとり、<笑> と, とトリトリトリトリりとりつながるまあ、<笑>セオは分かると言ってました。 <笑>両方ほうていうよ<笑>死んだっぽいですねさ、まあ弟最後は壊しダブルがいつものパターンですかねさあ破天荒も2キャ目が死んでしまい 2P 側誰が行くか友座杉長州中島小高バイパーさあ杉がためためため蔵で行くのかため杉ため ギ, タメスギ 試すにねえ S キャラコマンドも結構怪しい男ですねさあ死んだ終わりですね さ, さらばためすぎおっとヘッドあれだためすぎためたまま死んでいくのかさあためたまま死んでいくかまあまだためるため解放するチャンスはあるんでねためはリセットされてしまいますが さあためているはずさあラッシュアップは出せないはずさあ死んでしまったためたまま死んでしまうあーっとなぜかガードしたのにさあため解放しろ解放した上げたうれしそうた<笑>めすぎめっちゃうれしそう これは死にっぽいぞ試すぎおっとヘッドさあ弟の試せ度がまだ低いさあヘッドいいぞ試すぎしかし余計なことをした死んだっぽいですねさあ試すぎが死亡で誰がいきますかね友田長州中島小高バイト中島中島より俺だね あ長州さんがいきましたねあガイルよりは俺の剣だっていうことでいきましたがさあ勝利はスカルもう一回勝利 竜, 竜巻大ヤビオルさあ3段3段出ます 出ますね。ああいうち。あゲージを貯める。レッパー、対空レッパー。凄まじい反応。 危ないコパンコパンザ・上流が出る太空出ますさあワンピー次は皆さん100円です ニア さ, さんくださーい<笑>くださーい<笑>あれいかない剣は剣は違うとあおおおさあ千本さんがいったさあ 剣, 剣相手にベガー これはこれどっち有利ですか ?5 分ぐらい、まあいい勝負でも今日は長州さんかなりいい反応をしているあ、レパー！ガードさせてレパー。これはまあ投げとの2択ということですかね。 くぐってって掴んで中圧波動波動さあ距離を取るさあと、後ろ飛んで投げるさあ確定の昇竜削りではなくあくまで読み合っていく ここで掴んでもう一回はめるさあ逆に投げ返して投げて受け身なしさあさっきああ飛びが入ってしまういやさっきはなんかのダルシムステージだから早いんだよっていう言い訳してたんですけど今は DJ ステージ さあセオチュンリーさあセオチュンリーちょっと早めの登場さあ長州さんのやし差し返される投げ少さあクラゲ2連発が厳しいうわー垂直さま 反応が早い昇竜昇 竜, 竜引っかからないさあ飛び三段入って4割減ったさあハードを踏んでしまうさあ長州さん大幅リード 何をする飛ぶ投げるさああのジャンプショーパン掴みにいったか。 球の打ち合いですねあーった抜けていくさあチ ュ, ュンリーの中足速すぎる中足が強いさあ空きませんでした性強いんだよね 一時は点線いまいちだったんですけどさあ中島が仕事しに行く仕事なのか自信があるのかこれ出ていくってことはつってもまあ友モ中島小高バイパーバイパーが行った方がいいんじゃないのかなと思うんだけどさあ二代目先生さあこニーヤーが一番嫌いなプレイヤーと同じ扱いされてますが 島ガイルが出ていっただけの動きをするさあ100列歩き100列さあガイルラ イ, ライスガード体力はガイルだがシュンリーはもうちょっとで投げで死ぬ体力になりますねこれそろそろあと2回ぐらい削るとおおしかしガイルは取っていくさあうまいいいですね水山の めていくここまでは完全ガイルェイスしかしチンレイ・リーが戦列をチャージして飛んでいく今のは体力リードされているのでさああるよナイツヒット投げたいおお投げたいって思ったところをしっかり さあ、瀬尾が死んで、誰が行くグッチ、ニーヤー、敷。グッチ、ニーヤー、まあま、グッチか敷かどっちか。グッチか敷やねグッチかニーヤーかどっちかじゃないニ ー, ーニーヤーが。ニーヤーが行く。グッチがいる。グッチ、リュウだねえのリュで行かないの本んと先出すの あのなんか使ってすんお<笑>次やるだけやねん<笑>やこんな時代のあり俺だって二回使ったじゃん見てないのさあ新谷ーーが珍しくメインキャラを使っているような気がするしかしなんだかんだで、ね、新ーアはね調子がい時は強いんでね さあ話た、話し多いちょができない男もうおじいちゃんですねこれさあダブルサマーを待ってしまったのが多分ジグられる体力でしたがさあダブルサマーも出されても死ぬしさあサマーここまでは中島大鉄好長 おーっと2足は仕事できず残るはグッチか指揮かうん、はあ、いやいやいやいやブランカ使ってまあブランカ結構ありだなでもトモザトモザコタカバイパーだからブランカ全然ありだなさ あ, こさあグッチが A4 カラーを使っていく来週らしいですね小物道があります そしてグッチは金子の練習相手でして結構ガイル戦やってますブランドガイルさあかんでいくさ あ, さあしかしここまでは中島調子がいいですね今日おおっスタイチ いいよソニックの出際に真実がありました死んだかさあうまい今のチ ュ, ーチューローリングまで入りそうでしたねここまではグッンーペースうまいっすねさあ死んでしまうおっとグッチがなんかすげえうまいうまい動きをするんだけどおっとこれはさすがにグランドシェイムで終わってしまいそう貫通した さあ、誰が出るバイパーコタカトモザウランカこれトモザバイソン使っていってもいいよ別に女リタルでもいいけどねベガ使いたい使いたければ使ってもいいけどさあ残るが式なんでどうなんだまあ、バイパーは敷きに結構いけそうなんで、まあ、トモザベガ なんかどっちと戦いたいかっていうのがベガでういんで、まあ、小高という手もありますねあと友田がいった友田、まあ、はバイソン戦うまいんで引き戦をちょっと見たかったんですけれども、まあ、グダグダするのが嫌だったのかねとっと自分で出てきましたね さすがにでもサブキャラのブランカには勝つんじゃないかなさあベーガー人によってはブランカが一番き つ, ついとまで言ってる人もいるぐらいそしてグッチうまいっすねうま<笑>いねグッチブランカ金子同士練習相手をして金子は上手くならずにグッチが上手くなったまでありますねこれ うまい今のよくワードしたなあれ正ガードしてるとめくられる可能性があるんですがさあグッチーが完璧<笑>グッチー上手かったんだけどさあコタカバイパーどっちでもいいやコタカバイパーがいくバイパ ー, イパーブランカもバイソンも嫌いなんでバイソン ガイルでもいいけどまあホークでしょうサブキャラにはさすがに勝つんじゃないのバイサイバイバイパーバイソンさあグッチブランカなんかいいいい動きをしますねさあ竜より強いまではあるあっと死んだか さあブランカ相手にはああいう N コッパ台風とかやってもあんまり意味がないというかほぼバックステで逃げられるのでクーペはね冷戦でや れ, やれませんニュートンではやれませんクーペの参加人数はニュートンに入らない<笑>絶対入らないバーイン電車並みに詰めれば入るかもしれないで<笑>クーペ1000人ぐらい出るよね クー人ですよ、ね、さあグッチがわけのわかんない電撃暴れまあでも電撃グランカの通常技の中ではかなり速い方タチチューパンキンプルタチチューの次ぐらい速いんじゃな い, いのか な, なんか4プレぐらいですよね 歩き台風の失敗だが悪くないさあグッチがグランドシェーブで削れる体力だがさあしっかりグッチブランカ強げえな<笑>ブランカ超キャラ説があるさあ死んだか おっと、投げ返すブランカは投げ回りが広いうまいさあブランカグッチーなんか竜よりブランカの方が強いような気がするんだけど<笑>さあ台風をバック捨てで逃げるバック捨てで逃げるがお 死んだかおーさすがバイパーしっかり画面端はバックステイに逃げられないんでねさあ残るは敷きです敷きです敷きです連れてきて敷きこれ負けたら負けなんでおとなしくバイソン使ってください<笑> さあしかしシッキバイソン結構ワイパーホークには大会だい負けてるんですけどね一<笑>回ホーって食らって死んでるイメージがさ、まあ死んだか<笑>あーっとうまい結構突っ込んでいって死ぬんですよね 自分で飛んどいて縦とか言っていきますわさあコパン早いさ<笑>、まあ相打ちオッケーの中盤ですかこれ結構困る困っバイパーホール困ってるっぽい<笑>なにこれ新しいな使えんのあれおっとクライナルクライナルとかうまいんだよね さあサリ飛びをしていくさあまたチューパーモードに入ったこれ強えななんか<笑>マジでこれ強くねこれ<笑>マジでこれなんか新しいような気がするんだけどこれさすがだな何この開発力そして獣 まあこれは豪華なカードですねまさかしかも小高なんかしないけど50円入れました<笑>いいよクレジット<笑>クレジットボタン T って書いてない方 T じゃない方さあまあ小高<笑> 50円入れた上で飲まれてるっていうね持ってますね小高さあ獣道獣道 新たなる獣道さあ小高この関東最強の資格をちなみに小高バイソン戦はカスだそうです<笑>自分でカスだと言ってます、まあ、MB にボコボコされてたんでね、まあ、それはカスって言いたくもなりますがしかしここまでは小高いい動き、まあ、当然としては当なんですけどね、まあ、小高の学級ではるかにやってるんで ししかしこのクレイジーをしのげるかあった あ, あ, あそこでアルクレイジーとかが普通にやってくるのでねさあ見てからさあ死ぬかおっとソニックが大だったら当たったような気もするわここまでは獣ペース 手ものいい動きさあタンパもしっかりとがめてこれはクレイジーを食らっても OKOK だから食らいたくないあーっとこれは投げ返したよく投げ返したねバイソン・ゴガイルがあのコパニアツからはほぼバイソンの場合なんですがたまたま さ手物が勝って勝ったのは 2P 側ですねおめでとうございますさあやっぱ小高熱そですねもう徳島の技ですかあの中盤連打徳島にもホークいますからね お疲れ様ですちょうど11位ですねそろそろ帰る日は帰るかもしれません じゃあさあ夏木さんのお土産のチョコレートがあるんで、食べたい人は食べてください。いはい、じゃ あ, あの、写真撮るんで、2P チーム、写りたい方い写りたい方、集まってください。